あーもうこっちはヒヤヒヤしてんねんけどでも止めに行ったらあかんしみたいないそうそうそうどこ行くねんどこ行くねんみたいな<笑>あるもんなもう<笑><笑>止めるか止めないかをいつもこうハラハラしながらね 母, 母親心をものすごいなんかわしづかみにするような歌詞だな。<笑><笑> では黒田和義です。川太子さんです。よろしくお願いします。はい。はい今日は太子ちゃんのアルバムにも入っているワルツフォー・デビーですが、ワルツフー・フォーデビーはもうとにかくもうジャズのね入門の CD って何って言われたら、とりあえずこれが進められることも多いし、俺もこれ進めることが多いかな。そうね、確かにそうやね。私もかなり最初の方で。 そうだねビネバーストリオのまあスコット・ラフォワルポール・モチアンという三人のトリオのなババンガードののライブのアルバムだよな、えー、の61年のなんかレコーディングやったらしいねああそっかそっかそっか、うん、62年に発売しはったか、うん、この日だからお客さんが雨降ってて結局「バンガードって最終日に録音するやん「うん、サンディアット・ザ・ビレッジ・バンガード」って言ってでこう月曜日があのビッグバンドが入ってるやん 昔サド・ジョンズ・ミル・ルイス・オーケストラが入ってて俺もまあバンガード何回も行ってるからあれやけどさあの地下にこう入ってってさでこのねセブン・サムニングから地下にこう入ってねそうでこうなんていうのたまにあの地下鉄がゴーって音が入ってさあれちょっと入ってるやなあのアルバムにあっ<笑>そうやっけねうんじゃあもともとはこれは歌詞はついてなかったけどえっ、ー、と、うん、このジン・ディースっていう人 そうジーンリースこの人、私の結構好きな曲のその外国の曲、アメリカ外国ってどこやねんって書いてある。外国 の, の, 外国の例えばブラジルの曲とかに歌詞をつけてるの、うん、例えばコルコバードとか、フ、うんうん、レンチスとかそういうのを書いてる人で、なんかジャーナリストの お, お父様らしいんやけど、歌詞が書いてある人で、うんうん、でのワル・ツ・フォー・デビーもこの人らしいで、うん、その52年にビル・エヴァンスのアルバムが出て、 で64年にはこの歌詞がついたバージョンが出てたからまあその間に書いてって言われはったのかこれ素敵だから自分で書こうと思うはったのかわかんないけどジン・リーズによるもうバッチリな曲か<笑>曲の感じにねバッチリ、うんうん、ジン・リーズはほかにブリッジズミルトン・ナシメントやミルトン・ナシメントのブリッジズもこの人が歌詞つけて英語の歌詞をつけてるってことやなそうそう英語歌詞あとあのジョビーン ジョビンの、えー、っと、クワイエットナイトってなってるから、アクール・コルクワードがクワイエットナイトエンクワイエットスターズや、うん、っていう名前がついてると思うんですが、これ、ジンディースっていう人ですね。いや、も、ま、う、あ、素晴らしい歌詞ですが、ちょっとやっていきましょうか。じゃあの、モイカズ・タランドが歌ってるやつがもう64年出てるってことだよね。 そうだねこの後でまた70年代半ばにあのトニー・ベネットと、うんうん、デュオアルバムで、ね、歌われてるのも有名だよね。うん、うん、まあどちらももうでこの間解説した「サマー・ザ・タイム」はどちらのアルバムにも入ってる。どちらうモニカ・ゼダルのにも入ってるしトニー・ベネットのアルバムにも入ってるああ。まあもうセ ッ, セットになってるってことね。の中ではねこの同じ系統に<笑>いい系<笑>なるわけやな。 ただからそのサマーザータイムの方がまだその光が当たることはちょっと少ない感じはするなんかもう「マルチ・フォー・デビー」ってほんとも名曲中名曲で、うん、楽器の人もいっぱい演奏するし、うん、サマーザタイムはまだこうあの歌詞の意味とかも そ, れこそこまで知らないと。うん 分かんないままにサマーザータイムってあいい曲やな、さらっと流れちゃうところもあって、うこの前のビデオみたいにと歌詞を見るとめちゃくちゃ胸キュンな曲やな、ね。胸キュンやな、あれは<笑><ま>に<笑>そうそ う, そうこれはもうめっちゃ可愛いらしい感じ。うんこれは可愛いねただやっぱり自分がその、うん 10代とか20代ではこれはよう歌わんよね。やっぱ自分がお母さんなんないとさ歌えない。まああそういう感じだよねやっぱり。ジャズシンガーもさ長いこと長いことやってないと歌えない曲ってだんだん分かってきてかこれはまた手をつけられんとかさ。人生語るようなやつをさで も, でも覚えることはいっぱい何百曲ってねあのジャズシンガー始めた時に一生懸命いっぱい レ, レパートリー増やすために覚えるけど。うんうん よくよく考えると、当はあのよう歌えません、よあの時に歌ってたけど、大間違いみたいな、<笑>すいません、ね、<笑>ある。で、今、そのだんだん真ん中ら辺で、歌えるなーっていう曲が増えてきて、うん、で、また、あのここからまたあの、のおばあちゃんにめがけて、うん、その辺になったらやっと歌えるなっていう曲もやっぱりある。あるよな、それは確かに。ジャズはそういう歌詞あるよな、ある<笑><笑>そんなの、しかも聴いてるお客様が自分よりもだいぶ上の方やったりして、うん、そ方に。 歌うのに説得力持たれへんやで、ね、まだね。分かる。うん、まあでも若い子がそういうの歌ってのも可愛らしくていいけど、なんか、うん、例えばグッドライフとかさ、うんうん、なんかあの歌詞の最後のバイバイとかがもう年取った、うん、もうトニーベネットとか歌ったら多分もう泣いてまうちゃうかみたいな。うん、<笑> そ, うそうそう。本当になんかそこまでこう自分が育ってって初めて歌える。うん。そ そ の, その年になって初めて歌ったんじゃなくてさっき言ってたみたいにそのだんだん若い頃から積んできたからこそそこになって歌って説得力があるっていうのもある、うん、それはあるよな、うんうん確かに。長いことやってきた時間 の, その積み重ねねはにも変えられへんよ、ねうんうん、で若い頃に分からずにも歌ってたっていう実績もあるからこうねこう積み上がってきたみたいなその大人なんてから知ってっていうのもまあまあいいかもしれんけど。 その気づいて何かこういろんな深みがこう分かってくるとね感じるものあるよね<音声>じゃあお母さんお母さんが歌う曲ということで「y、えー、と h a o s w スイートワールドまあもうほんまに彼女っていうのはまあそのお子さんの<音声>、うん「スイートワールドっていうことはめっちゃこう。 なんていうの楽しい世界っていうかスイートやから。楽しいスイートなこう夢みたいな可愛 い, い感じ、うん。スイート、うんうんね。甘いというよりはそのなんか楽しくて、うん、夢のある感じやね。ああ、夢の感じ。ポ、うんうんえー、ピュレイテッドっていうのは ポピュレートはなんかそこの中にあのじ人物構成の話をしているの。<笑>じゃあ、ポピュレーションていうのは人口じゃん。ポピュレーションというのはそうい う, のう そ, のそのスイートワールドを埋めている人物構成。なるほど、なるほど、なるほど。このスイートワールドの中にいるこの人口はこういう人たちでできているという感じなのな。<笑><笑>そこに住んでいるものたちは何かとー。そうそうそうそ う, そ う, そう。<笑>お人形とかファ ピエロとかでも王子様は一人なの A prince あ。あ、prince。王子様一 人, 人だけ。ああ、これ。 一人だ、ね、クマちゃん一人だねしかもあのビッグパープルベアだからまあ、大きいクマちゃんなんだけどまあ、この辺はそのダラララに埋めるためにベッグパープルベアになったと思うんだけどああなるほどなるほどなしてる時もその何を含んで何をょるかっていうのはちょっとポイントでああなるほどな、まあ、大きいクマちゃんなんだけどまあ、大きいあーー う, ちのうちの場合にはこういう紫のちっちゃいクマちゃんがけどなるほどなるほどなるほどまあ大きなあ大きな 紫なんだよ紫がまたポイントでさ、多分本当に紫のクマちゃんがおったのかな、そのジーンああの子供を 見, 見渡したら。だってそのテディベアって大体大広 い, いことが多いから、あ, あ、はい、そうやなああこの曲のビッグ・パッポル・ベアがなんかすごい印象的なの。で、そうだね、そのそういうた子たちがいるスイートの世界に、うん、その人たちがこう構成してい る, ているスイートワールドなわけですね。 は彼女が in her own sweet world これがロケーションの話ねそうそうそうそう。もう一番最初の設定なんやな<笑>そうそうそういやもうこれだけでもうワールド広がるねいきなりあのメロディーにこれがいいいい、ねね、はい。いやすごいねじゃあこのドールズやからこれはたくさん追ってあのピエロもたくさん追って、はい、プリンスはお一人だけおじさまと大きな紫のクマちゃんがおると で次が ?Lives my favorite girl.、うん、私の大好きな女の子が住んでると、うん、こー。ああ、なるほど。だから、まあこれい、まあ、ひっくり返りしてる感じなのよね。えー、っと、その、これはお母さんから見て、私の可愛い子がそ こ, のここの先の素晴らしいワールドに住んでるってことね。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 食べてる心配とかには、うん、あの気にしないな、unaware of。これは気にしないっていうねそうそうそう。気づいてない。気づいてないという感じか。気づいてない。えっ、ー、と、こう、要は心配、しかめつらして心配してるのを、まあ、よそにって感じなのね。そう全然気づいてなくて、うん、本放に生きちゃってる、うん、自分の世界であの、楽しい世界で。ウェアリーがウェアリー。ウェアリー。 は、まあ、だから、ウィエリーとか、ワーリー、フランスとか、全部ひっくるめて、めっちゃし大人は心配していると。はははは。いう感じ。そう、細かく説明すると、そうだね、ウ<笑>ィ、うん、ウィ、ウィ。だから、心配している大人たち、つなわち、私たちが。顔に浮かべてる。うんうん。フランス、しかめっ面<笑>、うん。心配したしかめっ面。を気にしてないってこと。はははは。 結構入り組んでややこしい文章。そうそうそう、これ全部その「でだらららレでででででででででレレレ」にはめていかなあかんから。そう、それをそう上手にはめはったよね、そうい う, う, なうまいこと。あと付けで、そう、楽器楽曲に歌詞をつけるって、その辺が結構大変だよ、ね。Worried とか Weary とかウェアとか、とかとかこういうのも全部なんかこう、同じような発音やし、歌いやすいように。 we weary worried where so t h w が多いね。it and unaware so we weary grown ups do これが全部が主語 g a r ねあ あ, はあはここまでが sugar so all t までが sugar かなあはあはあ、はあ、みんながみんな大人心配してる大人みんなが、うん、顔に浮かべてる where ああそういうことかっとでこのザットがかかってるそこまでがそのザットのかかっているものでこ、はあ、れすべてが Worried を就職アハハあ あ, はあ、はあ、これをね顔にしかめつを浮かべてこう心配してる感じをこうし心配してる大人たちすべてが浮かべてるっていう全然気づいてないでもこの辺で大人たちはみんなまとまってああああって思ってんのにこのままそんなことは気づかずにこうやああ そうちょっとずつの歌詞も Unaware of the Worried Frowns t h we n e a r y grown up、うん、s、so、だんだんこうあのディテールが詳細がこうあの明らかになってい あ, はははははあこれは面白い役ですねこれはよくというかね歌詞ねえ、ね、ここはカビになるかなここか全部訳しちゃうと本当あのテンポ感なくなるからもう大人たちの心配をよそにって書いてああね、うん、心配をよそに、うん 私の大好きな元気っ子が住んでるってこと、ねそうそう。元気子とは確かに英語史では書いてないんだけど、でもそういうイメージだよね。うん、イメージになるってことね。うん、なんかこう気にせんとこう。気にせんとこう。気こううう元気な子が。<笑>なるほどね。ああー、もうこっちはヒヤヒヤしてんねんけど、でも。上にったらあかんしみたいなそういう。そうそうそう。どこ行くねどこ行くねんみたいな。あるもんな。こ<笑>う止めるか止めないかをいつもこうハラハラしながら見て 母 親, 母親心をものすごいなんかわしづかみにするような歌詞だな<笑><笑>、まあまあ、でな。さんまさんシで、In the Sun?In the Sun, she dances to silent music. ああ、そうそうそう。あの、まあ、静かな、聞こえへん。無ンの音楽なんだけど、でも彼女が聞こえてんだよ。うん 聞こえてる感じ Somewhere in her own little head 彼女の頭の中にあるうんなるほどなるほどここねサムヘは彼女の頭のどっかに彼女 の, のちっちゃい頭の中のうんそうそう私このちっちゃい頭っていう言葉があんまり好きじゃないんだけど な, な あ, じゃあいっぱいちっちゃいからそうやって歌うけどねう ん, うん、うん、でもまあこれは就職やからまあ一応これを置いといたとしてその中にはえっ、ー、と聞こえてるような 静止、まあ音のない曲をでそのなんそう、The s u b s o u っていうのがイコール Songs、That スパンっていうのはなんかあのスピンの過去形らしいんだけどなぜこう、うんうん、なんか紡いでる、こう金を紡いで作ってる感じのキラ、ねおそらくにキラキラした感じの音楽、それレンジャ サイレントっていうのは周りの人にはサイレントかもしれないけど本人にはめっちゃ聞こえてる聞こえてる感じああお日様の下で自分だけで聞こえるキラキラの音楽をまあこう歌ってるあお歌であ自分だけに聞こえるキラキラの音楽まあ「ソ ン, ソングズが音楽ってことねだからこうミュージックの「ソングズ多分歌が歌になってるってことだよね多分メロディあーそうなんです歌詞がなかったチューンっていうから ソングっていうとイメージ的には俺は歌詞がついてるイメージがあるけど、うん、彼女の中のすごい独特の歌詞がついた曲が頭の中流れてるってなるとすごいこうメルヘンがいいよねそうだ ね, そうだね歌詞があるかもしれないねそうしたらね、うん、ゴールドで金でこう紡がれたような状態になってるってことやなだからキラキラしてるってこと ね, うね、うん、すごい。もののすごいこの 他のボードかでは聞いたことはないけどねでもそれをこういうふうに言った人類もなんか確かっこいいなって感じーはーはーはー普通の英語ではあんまり使わない感じだなあんまり聞いたことないねんじゃあまあこういうえー、とまあっとにかくこの頭の中の曲を彼女の頭あ中にだけ流れて頭の中の曲をもうめちゃめちゃ就職して聴こう 歌詞に詰め込んでる感じやな<笑>そうそうそうそうめっちゃキラキラしてて彼女の中にだけなってるこのソングがこ の, こ, のここの曲にこのサイレントなのがすごいこうメルヘンやねそうそう他の人には誰も聞こえへんけど彼女の中には<笑>サイレントなでも彼女にとってはもうオーケストラのようかもしんないねそのスイートワールドの中ではねう ん, う ん, う ん, うん、うん<笑> で、ここでまた A メールに戻るんやっけ ?One day all too soon。ううん、うん。もうもう早すぎ。もうなんも成長早すぎって感じ。あっという。One day all too soon あ。あもうめっちゃ早いってことやな。One day あ る, ある日。確か。もうあっという間に日が過ぎてって。うんうん、she l l grow up and she l l leave her doors. 彼女はた去っていくってことね。お別れしたってことね。 To leave her dolls and and her so, 彼女大きくなって、うん、彼女とあのそういうそういうものとはバイバイして彼女の方が去っていくんだよねここがシリになってるとこがなんかこうすごい悲しい感じがするねあのねいや silly old bear っていうのはちょっと愉快な感じだから あ, あのそうなんや今ちゃんがあの sweet old bear というよりはなんかちょっと面白い感じのまあの愉快なっていうか滑稽なとは言わんけど、うん なんかちょっと面白い感じかな ?Silly Old b e a r don't be silly みたいな、もうそんなちょっとバカなこと言わないでみたいな、そういうーーああいろいろ使い方あるけど、Silly Old Bear はあの、でも悪意はこの言葉にはなくてあああない感じなんや。なんかもうあのつまらんくなったんかなってちょっと思ったけど、そうじゃなくて、うん、な愛を込めて Silly Old Bear っていう言うああ、そういうことなんや。ファーシリーだ大人にとったら Silly かもしれんな。彼女 でも彼女も「don't be silly」みたいな。あ、oh,、this is a silly, silly old, old. しかもオールドじゃ、彼女にとってオールドじゃないかもしれんけど、うんうん、周りの大人から見たら silly old bear なのかもね。うんうんうんうん、でも大人になっていくしな、ね、彼女もね。だからそ、それまではもう、あのど真ん中にクマちゃんが、紫のクマちゃんがいたんやけど、だんだん大きくなってって、でもう、すりやんだと存在がこう、もう、薄れていく感じ。まあ 愛を持って、やけど、この、えっ、ー、と、微笑ましく、そう、セリーって言ってる感じ。おそんな感じないな。うん、ふんふんふんパットシリーって言うと、俺はとなんか悪意のある感じ、なんか、うん、なんか、まあ、ドンビシリーとか言われるから。うん、まあ、バカ言わないでみたいな感じだから。うんけどね、ううここは、まあ、でも、そういう意味ないな、うん。オッケー、で、最後、まあ、付け足しのメロディあるもんね。そうだね。メンシー、ゴーゼイっていうく のとおなんお彼女が行くとき、そのお人形たちは泣いてて、ああ、そうなが バイバイって見送ってあける女の子に、ね。女の子の耳には聞こえないけど、女、うんうん、は子の大きくなってないくこ女の子のデビーちゃんを見て、バイバイってこうおもちゃ箱からつぶやくって。っていう感じなんや。あわかるわかる、うん。で、They will miss her. お人さんたちは寂しくなるだろうな。I f e あ r、uh, but then so will I.I f e ってことは、なんかいい。 I, so、they will miss her, I fear. だからあののっそ最初の方はそのお人形とか熊ちゃんとかが悲しくなるのを心配してあげてる感じ。うん、あとしてあ、お人形たちかわいそうやな。あ、私もかわいそうやなって感じ。ああ、そうかそうかそうか。全<笑>、ね、そういうな。けじゃない。あ、私も寂しくなるんだみたいな。ここでちょっとこう、あっ って感じがあるのかかわいいな、うんうん。ねで、今まではそのおとぎの話とおとぎ話の、うん、登場人物を心配してあげてたけど、そうや私も寂しくなるわ。ああ、なんかこれもめっちゃこれお親心も足づかみやな。<笑><笑>高しやな。うん、これはなかなかこう書けないですよね、こういうの歌詞は。すごいね、これ素晴らしいと思う。スウェー、スウェーデンの言葉でどういう風になってんのかちょっと。 興味あるね。なんかここ全然漢字違うっていうのは聞いたこともあるけどね。あああああそうか。あモニカ・スターランドのやつはスウェーデン語やもんね、うん。英語歌詞は素晴らしい。うん、素晴らしいですね。今のアルバムにちょうど収録するうちの子は7歳になりましたが、<笑>だいたいこんな感じ。ば4歳5歳ぐらいのイメージかな。うんうんうんうんうん。 なるほど、いやー、面白かったです。これはたいちゃん歌ってるもんね。うん、そうね、その、はい、いろんなね、あの動画とか、写真をちりばめて、なんか。最近、で見た、一本動画がはーい、じゃあ、ぜひ見てあげてください。<笑>まあ、これもね、有名なやつもあるから。うん、すごい、いいね、演奏がいっぱいあるから、やっぱでも、うん、やっぱビルエヴァンスのがいいよね。うん、でも、これなんか、曲の雰囲気にめちゃくちゃぴったり合ってるね。 うんとう Wallet for d ー、うん、なんかその三拍子やなって感じやなやっぱりデビューうーんでなおかつこうちょっとこう綺麗なメロディーやけどちょっと最後物悲しく立ち去っていく感じがする雰囲気もあるもんねこの曲、うん、彼女が去っていってしまうっていうところがすごいめちゃくちゃいい歌詞ですねさすが成長だから力強さもでもね親としては寂しいような嬉しいような寂しいようなう ん, うんうんうんうんうん そ, うその子がどんどん成長していくのがやっぱりでたくましさも生命力みたいなもあるしそれで寂しさみたいなのもあるしうんこれはぜひこう世のお母さんにみんなに聞いてほしないないよ<笑> というわけで、はい、ありがとうございました。またいろんな曲の解説をやっていきましょう。はい、岡尾太子さんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。